頑張ぼやった 122.5 よし乗ったね急に行ったねすごいね最近足少ないからかな小肌パワーやなそうですね<笑>素晴らしいねいいそれでもまだいいいいガツガツして あ, ありがとうありがとうエリ、えー、くんの手が中身もらってもいい でよしす、はいまだよ もし途中で魚あげるやったらこっちは入る。 どんな何あんたもう見に来た。 入ってんやんなはい多分7は行くとあ、喋り出した36ぐらいで行くとはじゃあ37は行くとは思うけど、はい、あ別に終わってもいいよはいどっちでもいいとこでこっちです今ノーと同じぐらいあでもわかんないなエリ君は今今どんなけかわかんないなダイちゃんはねあるけどねなのほどね見てみないで何 持ってないし。終わります。点九です。はい、いやあ、すみませよかった、ねっ、素晴らしい。六点九、昨日と一緒だねしいしい。あ、お願いします、ありがとう。えらい。<笑>ありがとうよ。 いいとエリ魚あげるの よ, し、はい、よし、えー、ここ よ, ーよしいいよも出していくよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよずかしよしよしよしそうそうよしそうそう反対もーシーはー よし頭が分から、ね、うん。次 う, うなりやろうかうわーうわーううーよしああんかバイバイかあー、うん鼻に手当てて開ける感じあんわ。さんあさあさあんはあ手はあんはあんはあんは手を振る。拍手ー <笑>よし<笑>、うん。大丈夫、大丈夫。さ、う、あ、ん、さあ、さあ。オッケー。さあ、さあ、さあ。よし。なんでもいいよ握。握手でもいいし、ふんたちでもいいよ。握、う、手、ん。さあ、さあ。よし。<笑> あんまり間が行くと不安になっちゃうから、うん、ゆっくりでいいからどんどん出してあげて、はい、なんか握手そうそうよしこれはもうそのまま、うん、そうそう頭側からそうここよよし、うん、うわよしじゃあ次お魚もう二匹あげてみて1い2匹なら こっちの間に来て、体触っていいよ、触るよーって言って。結構硬いんです。あ、そう、あ、この人、まあ、おじいちゃんだからかな、毛づやがちょっと。よし、バシバシして。<笑>ルンタとか触ると全然違うよ。<笑>ああ。よし。うん